どうも、クニです。 皆さん、お久しぶりです。1月の第3週ですかね。前回の動画の最後のね、掲載になったんですけども、2月はね、確定申告があったり、いろいろね、ちょっと諸事情がありまして、動画アップすることができませんでした。今回、久々にね、動画掲載しようと思っております。今回の動画なんですけども、私はですね、2月の24日から2月の28日までのこの間にですね、ベトナムのね、ハノイの方に旅行に行ってきました。それでね、今回は、私は成田空港をよく使って、 ってますので成田空港からベトナムのねハノイにありますノイバイ国際空港そちらのね2月24日のね現在の状況ということで掲載していこうかなとそれとですねもう一つなんですけども皆さんがねよくインターネットで航空チケットを買う際にですね安く買いたいということで他の YouTuber さんでもよく紹介されているスカイスキャナーはい これですね。航空券のね、比較サイトということで、私もですね、このスカイスキャナーで検索はよくね、使ってたんですけども、実際ね、このスカイスキャナーを経由して、航空券チケットを買ったことがなかったんですね。そこでですね、スカイスキャナーを経由するとね、航空会社のオフィシャルホームページで買うよりもね、安く購入できる、まあ、金額が掲載されてあったので、スカイスキャナーを経由してチケットを買ったもの、本当に使えるのかなっていうのをね、私使ったことがないので、 それをね、買って乗っていこうということで、試してみたということなんですけども、私はね、もうすでにベトナムに行けたということで、まあ実際には使えたんですけども、本当はですね、当日にね、撮影しながらね、動画の方をね、作っていこうかなと思ってたんですけども、オープニング撮影していたんですけども、その撮影していた GoPro がね、ベトナムのハノイにね、滞在してる最中にね、紛失してしまいまして、そういうような感じで、まあ帰って、 できてから今撮影しているような感じです今回はね、そのスカイスキャナーで買ったね、流れ、その流れ的なものを紹介するというのが一つです。それと、最初の方にもご説明しました、2月24日のね、フライトのね、状況がどうなってるのか、この二つをね、ご紹介しようと思っております。まずはじめにですね、スカイスキャナーの方で買ったチケットの 流れなんですけども1月4日にねスカイスキャナーを使って航空券チケットを購入したんですけどもその時にはですね こんな感じでですね、アゴダが一番安かったんですね。34,170 円となっておりまして、次にですね、これはね、ベトジェットがね、アゴダで安くなってますよっていうことだったんですけども、このベトジェットのね、オフィシャルのホームページで、同じ感じでね、同じ日の同じ時間でっていう形で、帰りもね、同じ日の同じ時間という感じで、合わせてね、それで検索をしてみたら、こちらの方はね、36,850 円という形で、スカイスカネーを経由して、 アゴダの方でね、購入してみると、まあ、34,170 円ということなので、2,680 円もね、スカイスキャナーを経由して、アゴダの方から購入すると安いとはいいう形になってました。それで実際ね、買えるのかなと思って、スカイスキャナーアゴダの方でポチッとクリックしまして、アゴダのね、航空券チケットのページの方に移ります。で、そこで予約をしました。予約をしますと、メールでこんな感じで、完了しまししまたたよっていうののがね登録したメールアドレスの方に 届きました。そして、メール届いたんですけども、アゴダのね、マイページの方にね、反映されてるのかなと思って、そちらの方もね、ページ開いてみましたら、こんな感じで、はい。予約がちゃんとされてたという形になります。で、詳細をね、確認をしましたら、ここのね、航空会社リファレンス番号というのがこう、記載されてまして、これがね、ベトジェットの方の予約番号っていうことなんですね。それが掲載されておりましたので、だけど、心配だったので、ベトジェットで、この航空会社のリファレンス番号 番号を使ってベトジェットの方にもちゃんと反映されてるのかなっていうのも検索しましたそしたらねこんな感じではい予約がね反映されてたんですねなのでねここでちょっとホッと一安心したそのような感じになってますなんですけどもここのね表示価格が購入金額と違うんですね36850円って載ってましたのであれ この金額何なんだろうなと思ってね振り返ってみたらこれがですねベトジェットの一番最初にねオフィシャルホームページで金額いくらなのかなっていうのをね検索した金額それがこの金額だったんですね 36,850 円載ってたんですねで最後にねこの 36,850 円って載ってたので実際に請求金額が使いスけ穴ナでアゴダで経由してその表示されていた 34,170 円これがちゃんと請求の方の明細の方に反映されて されれれててるののかなと思っっここもも心配だったたでこれも検索しましまそうしましたらね、カード会社の決済の明細のページですね、そこにね、ちゃんとこんな感じで、はい 34,170 円の請求という形で、安い方の金額でね、請求されてたとなってましたね。航空券チケットの購入においてはね、こんな感じになりまして、そのね、チケットをね、持って、当日2月24日にね、カウンターの方に行きましたら、問題なくね、プライドチケットをもらいました。 なのでね、スカイスキャナーでアゴダを経由して、そのアゴダのサイトで購入する場合はね、ちゃんとね、乗れるということが分かったという形です。その他にもね、アゴダ以外にも、いろいろね、競合の旅行代理会社です、す航空券の代行会社がいろいろ乗ってるんですけども、今回のアゴダ以外のやつはね、まだ私は使ったことがないので、実際に本当に使えるのか、ちゃんとチケットがね、予約されるのかっていうのはちょっと分かんないんですけども、中にはね、インターネット上でいろいろね、調べてみますと、アゴダ 以外の何社かのサイトだと予約したのにちゃんとチケットが反映されてなくてカウンターの方に行きましたら予約入ってませんよはい、そんなトラブルもあったみたいですそれではですね当日チケットを買った後のね動画の方は携帯の方で撮りまして最後までね映像残っておりますので当日のね映像をご覧になってくださいそれではどうぞはい無事にですねチェックインすることができました はいちゃんとねチケットもらいましたよかったです時間的にはですね40分から50分ぐらい並びましたもうほとんどねベトナム人 9.5 対 0.5 ぐらいかな9対1よりももっとひどいです日本人はかなり少なかったですねほとんどベトナム人でしたこちらは 第2ターミナル南側の出国審査場前なんですけど7時40分の時間でこんな大渋滞となってました現在北側ゲートが閉まっていて南側のみの営業というのもあるんですけどかなり待たされる状況なのでここのゲートがオープンとなる7時30分よりも20分前ぐらいには並んで待っていた方がいいと思いますはいやっとね出国完了しましたいいやー30分ぐらいかかったねねそれでは、ね 上下との方に行こうと思います。 通過しましたこれからね SIM 交換やっていこうと思いますこれはですねアマゾンで買いました確かね680円だったかなここら辺にね購入したね画面のやつを表示させておきますけども680円だったと思いますそれでは交換しましょうまずはね両替とかいろいろあるけどタバコ吸いてー やっとですねタバコロのね喫煙所見つけましたこちらになりますはい2階ですね2階のこちらがね空港なんですけども下がこれがね1階で2階のね本当に中央の入り口出入り口のところのところがね大きく2階にこういう風に道になってますんで道のところのここにね喫煙所がありましたタバコ吸う方はですね2階の外出れば通路上にあると いうことになりますさっき紹介したねここにもね灰皿あるんですけどもこちらの外側の角っこの方にもここにもね、はい、ありましたね2カ所あるんですねはい、あ, あおかげでやっと飛行機に乗ってる時間長かったかなやっと据えたほっと一息ああ ちなみにね、ベトナムまた来たことがない方はね教えると思うんですけどもベトナムはね電子タバコ、吸えます前々回行ったタイはね電子タバコ、ダメなんですけども前回行ったのは韓国なんですけども韓国とあとあベトナムはは問題なく、はい、吸えます。1階の方にですね戻ってきたんですけども両替をねしようと思いまして今回私がね両替しようと思っている場所はですね こちらのエスカレーターがあるところの奥側に、ね、この青い、ね、色の両替所になります。 カレンシーエクスチェンジとはい書いてあるんですけどもなんで私はねここを選んだかと言いますと YouTuber のね関西在住の田中滝さんという方がですね1階のねロビーにまあ両替所あるんですけどもそこをね全部調べてここがね一番レートがいいと言われてる場所がここですねこの両替所のね向かい側はねこのポップアイズとここの飲食店がありましてそれのねところにエスカレーターがこんな感じでありましてあったところの奥側 側にはいこちらにね両替所がある形になります今回はね1万円両替しようかなと思ってますので1万円両替するといくらベトナムンになるのかというのをねご紹介していこうと思いますそれでは両替行ってきますはい両替ね行ってきました1万円両替しましたらね174万とんで800ベトナムン という形になりましたレートがね、ここに書いてある通り、174.08 円ということなので、いやー、めちゃくちゃレート悪いね。私がね、2019年にベトナム初めてね、ホーチミン行った時のレート、その時がね、214点ちょいちょいという形だったので、はい円が安くなってるという、そういう状況ですね。2023 2 24年の2月のののの月日現在のねレートがそ中中ででノイバイバ国際空港の中で 田中拓一さんがね、一番ね、レートいいところで両替すると、まあこんな感じな、はい、レートになってるというのが現状みたいですね。これでね、今回の動画は。 以上となります今回の内容はねスカイスキャナーでチケットを買ってみて本当に使えるのかというところをねまずご紹介したのが一つですそしてもう一つはですね2月24日現在のねベトルジェットエアのね飛行機の中のね状況をまあ簡単にね説明いたしました現地のねモイバイ空港も軽くね触ったような感じで説明したんですけども今回はこれで 以上となります。次回以降はね、ベトナム・ハノイのね、動画が何個か撮影してきましたので、これが続くかと思います。次回のと画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。